青畳工房6代目はいどうも6代目です昨日やっと梅雨明け宣言がありました北部九州はようやく梅雨明けです梅雨が明けると私たち畳屋さんは活発に動き出しますえー、まあ梅雨明け前からまあ天気が良かったので割ともう忙しくなってたんですが梅雨明け宣言があるとこれから駆け込みっていうのが発生するんです でもまあ今月はもう多分入れきれないので来月の仕事になってしまいます絶対来るんですよね発盆ですから7月いっぱいにお願いいたしますというのはどうしてもできない場合はお断りしていますよその畳屋さんにどうしても頼んでもらわなければならないという場合がありますできない仕事を受けることはできませんのでそれは仕方ないことです ですから、まあ、うちではあの6月ぐらいの6月に入ると大体もうお盆前の仕事は今からでも遅くありませんということを伝えております駆け込みは本当対応できないのでちょっと寂しくなっちゃうんですがまあ梅雨が明けたということで頑張っていきたいと思いますそれでは6代目でしたご視聴